日常温の食うたびようこそさて本日の動画でお知らではごゆっくりお楽しみくださいチャンネル登録よろしくお願いしますこちらファミリーマートコレクションのポップコーンとコーンスナックを食べたいと思いますこちらふんわりポップコーン2種のあっさり塩味クワトロチーズポップコーン濃厚キャラメルポップコーン軽いチーズスナックなんですけどコーン菓子なんて含めますいそろ<笑>ける食感のキャラメルコーン ササクサク食感コーンポタージュこれらを食べていきますねでもこのままだと食べづらいのではいまずはポップコーンを皿に出していきますこれがキャラメルチーズそしてこれがふんわりポップコーンですね早速いただきますこの中だと一番おいしいのはやっぱりほんのり甘みも入っているこれだなーあっ刺身 続きましてはコーンお菓子3種類こちらがコーンポタージュスナックチーズスナック上に持ってるのがキャラメルスナックですではいただきますうーん君たちの中だとやっぱりコーンかけるコーンが一番美味しいようなそんな気もするなーこちらのふんわりポップコーンはもうそのままよくあるポップコーンといった感じなあるでしたね パリパリとしているのですが特に取り立てて特徴がないとそういう風な商品でした、まあ、映画とか見ながら安定して食べるにはいいかもしれませんがで、こちらのクワトロチーズポップコーンの濃厚キャラメルポップコーンそれぞれにしっかり味がついていて美味しかったチーズの方も濃厚でしたしキャラメルの方はちょっと歯ごたえがあってサクッとした食感も味わえてキャラメルの濃厚な甘みを口の中で感じることができて美味しかったポップコーンはもとにも の, のででそれで余計に キャラメルのの方が甘みを感じやすかかったのかもしれませんねなのでポップコーンの中ではこれキャラメルが一番美味しかったのでこちらを代表としてこちらの点数とさせていただきますそ し, でそし て, そしてこのスナック菓子の方ですが軽いチーズスナックは本当にサクサクと食べ進めることができる軽い食感でその後にチーズの風味がほんとにしましたが あとの2つに比べるとちょっと弱かったような気もしますねでトロッと溶ける食感のキャラメルコーンもしっかりキャラメルの風味を感じることができておしかったんですがポップコーンに比べるとちょっと甘さは控えめでしたねやっぱり、ね、外にコーティングされているの中に入っているのとは違うのでしょうかでさくさ の, ササーーのコーンポタージュはもともとコーンなのもあるのかもしれませんがコーンポタージュの甘さが口の中に広がってきましたコーンポタージュが好きな方にはぜひ食べていただきたい でスダコーンスナックの中ではこれが一番おすすめでしたのでこれを代表として、うん、こちらのテェーとさせていただきますうんサクサクお菓子コーンとってもじゃトウモロコシってお菓子にしても美味しいですね、まあ、お菓子にしても美味しい野菜もいっぱいありますけどねそれでは林間学校シンデレラかな夜なのでまあ確かにシンデレラは夜になると帰りますが林間学校は帰らないのでは